平成29年6月11日、阿蘇市一宮町宮寺の一宮小学校体育館で、第4回、ちびっことお母さんの陸上交流会が開催されました。これは、阿蘇市陸上競技協会が阿蘇市と協力して毎年行っているもので、昨年は熊本地震の影響で中止となり、2年ぶりの開催となりました。 当初、一宮中学校グラウンドでの開催の予定でしたが、雨のため一宮小学校体育館に会場を移し、2歳児から小学3年生までのちびっ子たちと保護者が参加して行われました。競技は2歳児の20メートル走から年齢別の立ち幅跳び、ボール投げの3種目が行われました。参加したちびっ子たちは保護者の声援に応えながら 一生懸命走ったり飛んだり投げたりしながら楽しい一日を過ごしたくさんの商品をもらって大喜びしていましたまたそれぞれの種目に保護者も参加し日頃の運動不足の解消も兼ねて親子で爽やかな汗を流していました